メリークリスマスこんにちは、葵です。今日はニュー、卵小麦仕様のクリスマスケーキをご紹介していきます。前回のクリスマスケーキとはまた違った可愛い盛り付けの方法をご紹介していきます。卵がなくてもとってもふんわりしっとり仕上がるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。それでは早速作っていきましょう保育園葵の給食室 今日はニューー小麦粉使用のクリスマスマケーキです一番最初にまず生クリームから作っていきたいと思いますニューアレルギーのお子様は通常の生クリーム使えませんなので豆乳でできた豆乳のホイップクリームっていうのがありますのでそれを使うのがおすすめですただなかなかスーパーで売ってなかったりとかまだ生クリーム食べさせたことがないっていうお子様もいらっしゃるかと思いますので今日はお豆腐で生クリーム風のクリームを作っていきたいと思いますまず絹豆腐を 水切りをしていきますので沸騰したお湯の中にお豆腐を入れていきます 豆腐のの水切りの方法はお豆腐におもしを乗せたりとか電子レンジで加熱して水切りしたりとかいろいろな方法があるので水がとにかく切れれば何でも大丈夫なんですけど保育園の場合は量がたくさんあっておもしを乗せたりとかっていうのも難しいのでこういった形で茹でててて水切りををすするっっいいう方法をとっていますお豆腐は23分経ったら火を止めてこれをざるにあけていきますお豆腐は粗熱が取れるまで少し冷ましておきましょう 粗熱が取れたので手袋をしてこれをよく潰していきます。 手で潰してしばらく時間を置くことでさらに水切りできますので軽く手で潰します。で、この時なるべく網目の細かいザルを使ってください。洗いザルを使うとどんどん豆腐が下に流れていって無くなってしまいますので気をつけてください。では豆腐の水気を切っている間に生地を作っていきます。で、生地を作る前にオーブンをまず170度に予熱をしておいてください。で、ボウルにまずお砂糖を入れます。 そしたらここに調整豆乳を入れていきますでニューアレルギーのお子様は牛乳が使えませんのでその代わりに豆乳を使っていきますでまずこれをよく攪拌しておきましょう砂糖がよく溶けたらここに油を加えていきますニューアレルギーのお子様はバターが使えませんのでその代わりに油を入れます で水と油ってこう反発し合う性質になるので最初はこういった形で分離してるんですけどよく攪拌すると2つが混ざり合って乳化していきますのでその状態を目指して混ぜていきますドレッシングって時間経つと分離してるじゃないですかでそれをこうやって縦に振るとしっかりとね混ざると思うんですけどその感覚です 小麦アレルギーのお子様は小麦粉が使えませんので今日は小麦を使わないパンミックス粉これが近くのスーパーで売ってましたのでこれを使って作っていきたいと思いますでこのミックス粉って書かれているのはこの米粉の中にベーキングパウダーとかお砂糖とかが全部混ざっているものになりますなので今日はベーキングパウダーを改めて追加するっていう作り方はしないんですけどミックス粉ではなくてただの米粉って書いてあるものはここにベーキングパウダーを追加して作っていき でここの表示もパンミックスコーって書いてあるものとかホットケーキミックスコーって書いてあるものとか色々あるんですけれどもどちらでも作ることができますただこのパン用の米粉よりもお菓子用の米粉の方がより簡単に失敗せずに作ることができますでよくスーパーで見かけるこういう上新粉もお米の粉ではあるんですけどこれは粒子が少し粗くてケーキの仕上がりがちょっと硬くなってしまうんですねなのでより簡単に失敗せずに作りたい っていう場合はお菓子用の米粉とかこういったパン用の米粉使うのがおすすめですここに先ほどの米粉のミックス粉を加えていきます粒子が小麦粉よりも細かいのでふるわなくてもそのまま使うことができるんです でさらに小麦粉ってよく練ってしまうとグルテンっていって粘り気の成分であるタンパク質が出てきてしまうので膨らみにくかったりするのでさっくり混ぜましょうってよく言われると思うんですけど米粉の場合はグルテンがないのでよく混ぜても大丈夫です米粉の種類によっては若干吸水率っていうのが変わってくるので先ほどの豆乳はこの状態を見ながら調整して入れてください そしたらこれを流していきますで今日はカップに入れて焼いていきます生地を入れて焼いてる間にどんどんどんどん広がって形が悪くなりますのでこういった耐熱の容器に入れてこの中に生地を流し入れていきますもしこういった型がないという場合はこのカップをなるべく硬めのものを選ぶようにしてください そしたら一旦焼く前に空気を抜いていきますこうやって落とすことでこの気泡が割れますので焼いている間に生地が割れにくくなりますそしたらこれをオーブンで焼いていきましょう生地を焼いている間に豆腐のクリームを仕上げていきましょう水切りをしたお豆腐をボウルに移し替えますそしたらここにお砂糖を加えます バニラエッセンスを加えていきます今日はこれをペーストにしていきたいのでこういった電動のミキサーとかこういったハンドブレンダーを使ってペーストにしていきますでもしこういうのがない場合はお豆腐を裏ごししてペーストにしてくださいこんな感じで。 もう粒がなくなって完全なクリーム状になったらこれで豆腐クリームの完成ですでこれを冷蔵庫で冷やしていきますそしたらこのクリームを絞り袋に入れていきますでこの絞り袋は100均でも売ってますでもしないっていう場合は普通の食品用のビニール袋に入れていただいても大丈夫ですこれは一旦冷蔵庫で冷やしておきましょう 美味しそうに焼けましたそしたらここからが大事なポイントですこのケーキを一旦型から外します粗熱を取っていくんですけれどもその時に必ずラップをしてこの状態で粗熱を取っていきます米粉のケーキって表面が硬くなりやすいんですねなので必ずラップを上にかけてから粗熱を取るようにしていきましょう 飾り付けをしていきましょうニュー卵小麦使っている方のレシピはこのいちごと生クリームでサンタさん作ったんですけど今日作ったこの豆腐のクリームとかあとは豆乳のホイップクリームっていうのは普通の生クリームよりもちょっとゆるいのでサンタさん作るのが難しいんですね今回は違う盛り付けの方法をご紹介しますよく洗ったいちごをこっち側とこっち側から三角に刃を入れていきますこの中央に向かって こういうふうにハートになるように三角に切り込みを入れてこうやってパカッとヘタを取っていきますこれを半分にスライスしていきますこういうふうに切るとハート型になるのでこれで飾り付けをしていきますで、絞り袋の先端をだいたい1センチくらいのところでカットしますそしたらこの真ん中のところに豆乳クリームを絞っていきます 仕上げにこのいちごをここにのせていきますかわいい<笑>お子様なんでねホイップも少なめにします<音楽>そしたら仕上げに雪をイメージして粉糖を降らせます 青いの給食室ジングルベールジングルベールスッツカーなる<笑>耐えられないこれの笑いにそれでは皆さんご一緒にいただきます<笑>今日のこれさ変だよね絶対ケーキはねすごく綺麗に焼けましたいただきますといちご、手で失礼します、うん 豆腐クリームは普通の生クリームよりもあっさりした味わいになってます。ただほとんどが豆腐でできていますので、豆腐の味とか香りっていうのはほとんど残っている状態です。 中はね、ふわふわです。小麦粉よりも米粉で作った方がちょっとしっとりと少しもちっとした食感になってますけど、ふんわりしててとっても美味しいです。米粉のケーキは焼き上がりで用事を刺した時に生地がついてきてなくてもまだ中が焼けてないっていうこともありますので、焼けてない状態だとちょっとボソボソした食感になるんですね。なので、食べてみてもしボソボソするようだったらもう少し時間をかけて焼いていきましょう。このレシピであれば、乳も卵も 麦も全く使ってませんのでアレルギーのあるお子様も安心して美味しく食べることができますとっても簡単に可愛く作れますのでぜひ皆さんも作ってみてください今日も最後まで見てくださってありがとうございましたこの動画面白かったという方はぜひ高評価チャンネル登録それからチャンネル登録をするとベルマークボタンが出てきますのでベルマークを押してぜひ最新動画の通知も受け取ってくださいそれでは今日も元気にいってらっしゃい